みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクリールギター科講師の瀧澤でございます。今回の動画では、こちら、ド、えー、レッドノートサイズのアコギとトリプロサイズのアコギと、あとこの僕の後ろにあるミニギターと呼ばれるかなり小ぶりなギターの3本を弾き比べて遊んでみようかなと思います。というのも、なんでこの動画を作ろうと思ったかといいますと、結構よくいただく質問として、アコギの特徴とか選び方とか、なんか種類とか教えてくださいという話がすごく多いんですよ。 で、僕はそのアコギのキャラクターを位置づけるものとして、材質とか形状とかももちろんあるんですけれども、大きさがまず一番大きなファクターだと思っているので、この動画の中でその大きさがもたらす効果みたいなのを皆様にご紹介させていただこうかなと思います。それで、まあ、前回の以前のエレキギターのときみたいな感じでブラインドテストとかもして、ね、遊んでみようかなと思いますので、興味がありましたらご覧くださいませという感じです。 ではでは、はまたまたギターを紹介させていただきます。こちらは、高見の TS600 というアコーギーです。まあ、いわゆる6万円低下の普通のアコーギーって感じですね。ピックアップは後付けしてあるんですけれども、えー、エレアコ市場になっていない普通のアコーギーっていう感じです。ドレッドノートサイズって言い方をするんですけれども、かなり大ぶりなんですよ。ちょっとこのね、色でね、あんまりこの違いが分かんないかもしれないんですけれども、この横に並べてみたりとかすると、 なんかここの横がかなりふくよかに膨らんでいるのが分かりますでしょうか。これによってその低音がすごい豊かに響いたりとか、倍音が豊かに響いたりとかするんですけれども、かなり大きいサイズのギターということでございます。で、その次がトリプルオーサイズと呼ばれるアコギです。ちょっと価格が<笑>全然跳ね上がってしまうんですけれども、こちらはマーティンのトリプル OC1。 というギターです、まあ。動画の中でたくさん紹介しているから、まあ、ご存知の方も多いかと思うんですけれども、うんまあ、マーティンのいわゆるトリプルサイズの赤鬼という感じですうっと、まあ。単純にこのボディサイズが小さいのと、あと薄いのがということがあって、この中の空洞が小さいわけですよね。で、それによって何がもたらされるかといいますと、まあ、その辺は後々お話をさせていただきましょう。 で、このギターの場合はカッターウェイというものがついているので、さらに空洞が小さくなったりとかするんですけれども、<笑>まあこんなギターもありますよということです。で、最後に、これまた価格帯が<笑>一気にガクンと下がるんですけれども、<笑>モーリスの LA22NAT というギターみたいです。まあ、すごい、見てわかるかと思うんですけど、めちゃくちゃ小さいです。なんか本当にこのトラベルギターというんですかね、どっか出先に持っていくような感じの。 手軽さがいいなと思って最近買ったんですけれども、まあ、こんなギター3本を弾き比べてみようかなと思います。では、ではっとです、ね。ブラインドテストをする前にです、ね、ちょっと気をつけていただきたいポイント、気をつけて聴いてほしいポイントとして、弦の聴力、テンション感と、あと低音の広がり方、この2つを気をつけて聴けば、まあ間違えることはないかなと思います。間違えることとはないかなと思いか思ます。大、中、小。 のギターをそれぞれちょっとこのね適当な順番で弾いてみますのでよかったら今何のギター弾いてるかなって当ててみてくださいませとりあえずまたブラインドしてみましょう今からブラインドだぜうーん見ちゃだめですダーンここから見ちゃだめさあどのギターから行こうかなという感じですうーっとじゃあこちらから行ってみましょう普通にまずキックでコードを弾いてみますこんな音です 聞いてみます。こんな感じの音です。次のギターにいってみましょう。じゃあ、次はこちらで。 普通にサイズで答えてみてください大中小それぞれどんな順番で弾いているでしょうか2本目のギターはこんな音ですちょっとわかりやすすぎますかね<笑>コードで弾くとでターンでいくと いくと。こんな音です。どうでしょうか、3本弾き比べてみました。それでは画面を開けてみてください、ズバーンという感じで。正解は、えー、大小中の順番で弾いておりました。 ショーシューの順番で弾いておりました。ちょっとそれぞれ弾き比べてみましょうかまず小のギターの場合さすがに初めてのアコギとかでこういうミニギターサイズを買わないと思うんですけれどもまずこのちょっとごめんなさいストーブがうるさいですね<笑>ちょっと、すみません。まずこの小さいサイズの場合はこのいわゆるスケールっていう長さそのナットからサドルまで この弦を引っ張っている場所が短いので、テンションが緩い音がするんですよ。えー、とハイフレットのほうで弾くと本当にちっちゃいウクレレみたいな音がします。例えば。なんかウクレレっぽくないですか。 ギターっぽい音をさせようとすればちゃんとギターっぽい音が出ると ウクレレっぽいようなという感じですよね。これはもう単純にテンションが緩いからなんかこうベロベロベロとした感じの音になっているということです。で、もちろん中の空洞もすごい小ぶりなので、低音が出ているといえば、まあ、出ているんですけれども、もちろんフルサイズのギターと比べてしまうと、やっぱりちょっと物足りないかなという感じですね。でも、このモーリスの LA22NAT というギター。 すごい小ぶりなんですけれども、なんか弾いててびっくりするぐらいよく乗っているなという感じで、す。<笑>まあ音色がちょっとウクレレっぽいとか、そういった癖はあるんですけれども、トラベルギターとしては、全然これはありかなって感じですね、<笑>普通に弾いてて、めっちゃ面白いです、なんかこのフレットが狭いのですごい指広がるし。 な音チュ、えーとに行ってみましょうか。ショーのギター、チューのギター。やっぱりこっちのほうがある程度空洞が大きいので、その低音の広がりみたいなのが出てくるかなという感じです。普通に6弦をボドンと弾くだけでも結構音の違いがわかるかと思うんですが、どうでしょう、まあ。このマーティンのギター、普通に買うと20万後半とかするので、まあ、作りが、ね、すごいいいというのももちろんあるんですけれども、 こやっトリプル O サイズならではの音かなという感じですね。うん、うんうん、普通にこれはいいギターです。普通に まあ、低音もそこそこ出てるんですけれども、歯切れもすごく良いですし、あと立ち上がりがいいですよね。やっぱそのボディサイズがある程度小さいほうが、ね、バーンと弾いたときにスパンと音が立ち上がりやすくなるんですよ。なので、ターン音とか弾くときとか、あと僕がよくやるようなソロギターっぽいこと。 感じで歯切れががいい音がすす。るかなという感じです低音はある程度犠牲になっているんですけれども、そ の, 音の立ち上がりとか、歯切れの良さとか、なんかそのきらびやかさみたいなのがやっぱすごいいいギターだなという感じですね。で、さらにそれが大きくなって、この大サイズ、ドレッドモードというサイズのギターを弾いてみましょう。やっぱり空洞が大きいだけあって、すごい低音の出方が気持ちいい感じになります。6弦だけ弾くと。 んな感じの音<音>コードとか弾けばやっぱりすごいふくよかに<音>こう包み込むような倍音と低音が出るのがわかりますでしょうか<音>で、立ち上がりが悪いっていうわけではないんですけれどもやっぱりトリプルオーとかのサイズに比べるとちょっとモコッとしてしまうかなと。 実際に例えばそのローコードしか使わないとか弾き語りとかのスタイルでをローコード書き鳴らして。 感じやるときは、っ超音楽が気持ちいいかなという感じです。うん、コードを弾いているだけでも、ねそのその、バーバーと包み込むようなこの豊かなサウンドが出てくれるので、すごく弾きやすいと。ただ、カットウェイとかがついていないとハイフレットを弾けなかったりとかしますし、音の立ち上がりとかを重視する単音弾きの人とか、ソロギターの人とかは、割と軽減というかう、ちょっとこのドレットじゃないほうがいいかなという方が多いかなという感じです。あと、僕は個人的に思うこととしては、このドレットサイズのギターって、 あんまり日本人の体格に合ってないと思うんですよ。単純にでかいすぎるということなんですけれども、僕、結構肩幅広くて、ガタイいい方なんですけれども、それでもやっぱり肩が疲れるというか、結構抱えている感じになります。なので、女性の方とかはやっぱりもう少し小ぶりのほうがいいかなと思いますし、 あとちょっと小柄な男性の方とかも、あとちょっと小さめのギターの方がいいんじゃないのかなという感じですが、でも僕はもうコードばっかり弾くのが好きだから、コードばっかり、コードしか弾かないからという方はこういうサイズを選んでみてもいいのかなと思います。で、ちょっと中サイズに戻るようですけれども、えー コードも低いし、ソロギターとかもするよという方は、やっぱりこのトリプルサイズくらいが一番ちょうどいいのかなと思います。うん、エレキギター上がりの人とかもこのボディが薄いので、とっつきやすいかなという感じですね、うん。ハイフレットも入りやすいです。 ちゃんとかトラベルギターっていうので1位なので、うん、あまりこれをメインで使う方はいらないいないと思うんですけれども。 こんなな感じの響きになります。どうでしょう、ちょっと見ながら、んブラインドしているときに聴いた印象とは見ながら聴いている印象はちょっと違うと思うんですけれども、どんな印象を持ちましたでしょうか<笑>、まあ。大きな種類として、サイズの大きな種類として、このミニギター、トリプロサイズ、トレトノートサイズという3つのギターを紹介させていただきました。 まあ、合間にダブル O とか、なんかこうシングル O とかあったりとかするんですけれども、まあ、一般的にアコギというと、まあ、この3つのどれかかなという感じでございます。話をまとめると、ドレッドノートサイズはとにかく大きいです。で、大きい分、低音も倍音もすごいふくよかに響いて、コードをバシーンと鳴らしているだけでもすごい気持ちよくなってくれると。 だけど、ちょっと音の立ち上がりとかは苦手なので、フィンガーピッカーとか、そういった方、指弾きの方とかは避けがちな傾向があるという感じですね。逆に弾き語りの方とかはすごい好んで使う傾向があります。で、このトリプルオーサイズの場合は、うん、ドレッドノードよりもちょっと小ぶりなだけあって、あんまり低音が出ません。ふくよかな音が出るっちゃ出るんですけれども、やっぱりドレッドノードにはかなわないです。で, でも、その分、音の立ち上がりとかはすごいいいですし、 それぞれのきらびやかさ、えー、弦の分離性とかもすごくいい感じです。ドレッドノートだとごちゃごちゃごちゃっとしてしまうようなことでも、意外とはっきりクリアに出してくれると。それで、もう一つのサイズとしてはこのミニギター。まあ、さっきも言ったとおり、ちょっとおもちゃ的な<笑>位置づけなので、あまりこれについてあれこれ言うのも少しや暮なんですけれども、まあ、低音もちょっと苦手です。あと、音の立ち上がりもちょっと苦手です。けど、このテンションが緩いウクレレっぽいかわいいサウンドは、もうこっちもこっちも出せないような音なので。 ここれはこれはでですす。ごく面白いいギターだなという感じですあとは大きな特徴としては持ち運びがすごく楽ということ本当もすごい小さいですからねケースにソフトケースとかに入れてね気軽に公園とかあと友達の家とかライブとかちょっとした演奏に持っていくにはすごいぴったりなギターだなという感じです僕も最近買ったばっかりなのでこれからもういろんなところに持っていって遊んでみようかなと思っているんですけれどもそんな感じです とりあえず、今回は僕が持っているこの3種類のギターを弾き比べさせていただきました。えー、ぜひ参考になるところがあればうれしいんですけれども、どうでしょうか。参考になるところがありましたでしょうか。えー、また何かしらわからないこととか、アコギについて気になることとかがありましたら、どうしどしコメントの方をしていただければという感じでございます。それではまた違うところでお会いいたしましょう。さようなら。<笑>